切りたんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート28になりますそれではご覧ください前回パテを塗って終わったのでその続きからですヤスリで表面処理をやっていきます いなかった部分があったのでもう一度パテを盛ります丸穴の内側にはこれを使おうと思いますこのヤスリははい、イ1ミリの商品なんですが 他のメーカーと同じく、ヤスリ部分は 1.1 から1 1 2ミリありました。どうしてヤスリ部分を直径で表記しないのかは疑問ですが、丸棒ヤスリはどこもそういうものだと思って大きさを選ぶことをお勧めします。次は前回作ったこのプラ板を貼っていきます。 余分な部分をカットしますとりあえずこんな感じになりました貼ったプラバンの表面処理をしていきます。 エッジのラインを出すために、マジックで見やすくしておきます。微妙にずれているところを調整して、形状を出していきます。 これで元のパーツとエッジの位置が合っているのがわかるでしょうか次は貼ったプラ板をディティールアップしていきます 先ほどの形状出しでできた傷をパテで埋めて一緒に乾燥を待ちます乾いたのでまずは丸モールドからやっていきます高さを整えてマイナスモールドを追加していきます 仕上げにパテを塗ったところの表面処理をしていきますこうして完成したのがこちらです続いてこのパーツに取り掛かっていきます。 それでは準備をして筋彫りしていきます。 ヤスリをかけ忘れていたのでここでやっておきます。 辻彫りがずれてしまったので修正していきます。 修正ができたので、他の筋彫りに戻ります。 スジ彫りができたのでマルモアルドの穴を開けていきます。 プラチップをつける前にここを埋めて傷と引けを処理していきます。